もうとにかく上りとかのですね加速、トルク感、すごいです、これ4速ですよ、4速のわずか3500回転、ちょっと上げてみますよ、せーの、ポン、こ一気にですよね、一気に加速するので、うわー、うわー、速いイやべえ、怖くてあけらんで、うわー、すげえ。 見てみたいと思います。CR-Z。懐かしい。よろしくメガドック。えー、何が走ってんの今。えー、へ, へーちょっと待って。あれ走っていいやつ。えー、へへへ。 はい、それではですね、CRF250L 奥多摩周遊道路、上り行ってみたいと思います奥多摩周遊道路は制限速度40キロになってますので40キロからまあ50キロ超えないように走っていきたいかなというふうに思っております今ね、5速です5速でまあ緩やかな勾配があるところですねまあ、全然問題なく登ってきますねただね、街中で走ってる感じも 6はね、ちょっと、なんていうのかな、街中で使う感じじゃないなっていう感じですね、6足はね、何, 何、何、どうした、どうした、どうした、どうした、大丈夫か、ちなみに6入れてみましょうか、い、いけるっちゃいけるけどこう、ちょっとこう、なんかノッキング的な感じに、ちょっと、ね、なるよね。なんで、まあ、走ってもこうかなと。 4ぐらいがちょうどいいかなというような感じのギア比ですねちなみに3にしてみましょうか3だとまあ40キロぐらいで回転数4500回転ぐらいかな4速だと3500回転ぐらいかなでもねこうひねればねグイッと加速していくような回転数なので 4速で走ってるのがなんか一番どこどこ感があって気持ちいいような感じもしますね、ちなみにレッドゾーンは1万1000から違うな、1万500回転ですね、1万500回転だから半分だとまあ、5500とか5000とかっていう回転になるじゃないですか、6000ぐらい回ってても全然その回ってんなーっていう感じはしないんですよね。だからコーナーリング あのやっぱり、ね、思った通り、140キロっていう軽い車体も相まって、すすごくヒラヒララしてますねこの前乗った、ね、アフリカツインとか、僕が乗ってる XADV とかは、一度パチッとね、バンカーが決まると、そこからもう本当に動かないよっていう感じの安定性があるんですけれども、CRF に関しては、それとは真逆で、倒れ込んだ後もですね、すごくね、操作性、操作が効くっていう感じ。 バンクしている最中でもアクセルをひねったり戻したりバンクがもっと深くしたり、えー、ギャップを避けたりいろんなことができる感じですねおすげえ気持ちいいですよだってやっぱりさすがのオフ車なんですよね足がとにかくしなやかでギャップのね乗り越えた時の優しさとかこういうゼブラとかね本当に優しいですね乗り越えた後がこの前ね PCX160 乗った時に やっぱっぱりさきのねゼブラゾーンとかは結構こうポンポンポンポンっていう感じでね跳ねる感じがあるんですよ、だけどこういうところね、ね全くないですね、操作がいいですよね、こうバンクの途中でもこうバンク抜かしたりとか、まあ、リーンアウト、リーンウィズとかい う, こう操作のしやすいっていうねそういう感じがあります、これはもう車体の軽さですよね、でその軽いっていうのはもう最大の武器じゃないですか、バイクにとっては。ととにかかく上りとかのですね 加速トルク感すごいです、これ4速ですよ、4速のもうわずか3500回転、ちょっと上げてみますよ、せーの、ポン、一気にですよね、一気に加速するので、本当すごい、トルクの塊ですね、かといって上回らないかっていうとね、上も回っちゃうのよ、これ、それがすごい、セローはね、上回んなかったです。 やっぱり一昔前のエンジンかなっていう感じはするんですけど、やっぱね、さすがのホンダ、さすがの最新型、上もめちゃめちゃ丸、これね、WR155 みたいに、可変バルブとかでホンダさん作ってくれたら、多分相当やばい250の短気筒できるんじゃないかなと思うんですけどね、今のところとか、めっちゃ安定してる、こことか結構ね、勾配してるんですよ。 すごいでしょう4速ですよそれ3だったらどうなっちゃうせーの速っ、ね、すごいでしょうだからまあ奥多摩のこのくらいの勾配だったら40キロから50キロぐらいで走っているならば4速とかが今一番こう余裕があって気持ちいい回転を使えるかなとは思いますね 早く走ろうと思ったら、もうもちろん2、3、2、3とかっていう感じにはなってくると思うんですけどね。で上りだとね、ちょっとこのスピード駅だとブレーキを使うってことはもうほぼないので、下りでね、ブレーキ性能とかのね、レビューはしたいと思います。いやー、気持ちいいなぁ。どこどこ感も気持ちいいし、車体の安定感もほんと気持ちいいですね。あ、猿来た ホント気持ちいいですね久々に猿見た奥多摩ね結構いるっていうけどねあんまりね俺会ったことないんだよな久々の猿ちゃんでしたねモンキー1 2 5乗った時に猿に会って。 俺もモンキー、お前もモンキーみたいなね<笑>全然面白くね、これダメだこれいやもう超余裕シャクシャクシャクシャクユミコですよめちゃめちゃ余裕すごいねこれはい、いってらっしゃいはい、どうもいってらっしゃいいいんですよ、いいんですよ制限速度で走ってるバイクなんか1台もおりませんはははは それでは皆さんお待たせいたしました。このコーナーを抜けたら開けてみます。二速三十八キロ。せーのドン。やった早い。すげー。 いやすげえコーナー速えい やっべ今のでレッド手前やっべ速いせーのいやー開られるねこれ超楽しいよ ハ<笑>は、いェイコーナーうわすげえうわハイウェイやべえ怖くてあくらんでうわすげえうわマジかー ハハハハッすっげえうわーすっげえもういいもういいわお腹いっぱいやーべえやーべえこれああギャラリーコーナーもうダメ無理ハハハハ やーべえどうですか25のオフ車よそれで上りであんだけ行くんだよいやーすげえわはいそれではですね奥多摩周遊道左下り行ってみたいと思いますシーアレックスだ懐かしいよろしくメガドック オフ車の場合はですねフロントが高いので下りになると操作性が変わることが多いですねであとはエンブレが結構ねきつい感じがするんだよなお軽いあインに切り込みすぎちゃう今5速ですうんどんどんスピードが落ちちゃいますよね なら落ちないあ5だとちょうどきあでもやっぱどんどん落ちてるねスピードがそれでエンブレがきついとなるときついっていうかねエンブレが効くとなるとまあブレーキの出番がほとんどないかなという感じなんですよねあこの辺はちょうどいいな気持ちいい気持ちいい、うん、これで今5速なんだけど3500回転ぐらい5 0キロ もうほとんど何もしてないですね何もしてないって変だけど開けも閉めもしてないかなっていう感じですねあこれは楽だわーこれはいいよ景色とか超多めに入ってくるこういう感じの操作性だとこういう、ね、緩やかなコーナーとかも結構ねインにインにこう入っていこうとしますよね下りだとね 段差の乗り越えがすごい優しい下りも当たり前っちゃ当たり前なんだけどねおお、ね、スーッとこうインに入ったでしょ今こういうね継ぎ目もうめっちゃ優しいのよ越えた時がね本当にもう超えてんのって感じぐらいやっぱりさすがその辺のね奥茶のしなやかな足っていうねああ継ぎ目 優しいねブレーキはね、今まだしてないですけど、やっぱりリアがね、やっぱりさすがのオフ車のリアなんで、すごくね、コントロール、めちゃくちゃしやすいですね、このくらいだったら、もう全然フロントなんか使う必要なくて、もうリアでちょんちょんとこうねブレーキをかけながら、速度の調節をする、姿勢を安定させるみたいな感じなんでしょうね、うまい人はね。 お待たたたせいししままし開けてみすすかキ<笑>キロ40キロ3速ですせーのどんー<笑><笑>やべ下り。やべやべ やっ速いうわやうわーーコーナー速いいうわすげえブレーキ引く 今フロント今ガって握ったけどすげえ効くうわ軽いうわすげえな う, うわすげえうわすげえ うわ、すげえすげえすげえうわやべえよこれうわやべえやべえぞうわすげえすげえはいめっちゃ瞬発力ある下りはやべえぞこれ うわ、やべうわもういいわもうお腹いっぱいうわすげえああすげえ僕 XR250 のモダート乗ったんですけどいやこれモダート出たら多分超母子でだろうなまあ出ないだろうなあんま人気ないもんな<笑>いやすごいわこれブレーキの引き方がやばいな ちちっちゃいブレーキなんだけどなぁやっぱり車体バランスなんだろうなぁ140キロの車体にあんまりでかいの入れたってね結局オーバースペックになるわけでコントロールしやすいっていうのはこの回の軽のものなのかもしれないめちゃくちゃ効くブレーキそして下りだからっていうのもあるんだけどの開けた時のその車体のこう押され方っていうんですか瞬発力エンジンの瞬発力がすごいですね フルフルするねそれから限界、まだ限界まで行ってないと思うけど、まあ、フルバンクしてないですよ、してないけど、ある程度こう、僕の感覚である寝かせたときですね、僕の中でですよ寝かせた時の姿勢のね安定感もあるしまだまだなんか全然いけちゃうぜ、俺はっていう、こうなんかそういう感じなんだね、バイクがね。これね GSXR の125に乗ったときに、もう扱いき額なくて、下りとか、まあ、まだ全然ね、バンクできるわけじゃないですか、だけど、僕の能力的にそれ以上怖くて、バンクさせられないから、いやいや、まだ全然いけますけどって、車体が言ってる感じがするんですよね、でこれもね、あの同じですね、え、マサチャンネル、まだ全然俺、いけんだけど、そんだけしかバンクさせてくれないのみたいな、そんな感じ。 いやーすげえバイクだわこれああでもやっぱり5速のとことこ走りがいいかな<笑> 5速ね40キロねこのくらいのとことこ走りがいいかなでもそれでもたまに回したらあんだけ行けちゃうんだもんなすげえよなまあまあでも変な話だけどもしかしたら奥多摩の下り多分一番早く走れるかもしれないなこれ。 マサチャンネルの実力ではだよ扱いやすさがもう全然格段に違うもんね大きいバイクよりもやっぱり開けていけるし扱いやすいしはいというわけでねそろそろ奥多摩周遊道路終わりになりますへえいやーいい景色ですなーどうでしたか法定速度を守ったとことこ走りそれからですねちょっとひねった攻めた走り 両方ともでできちゃうんですねめっちゃ楽しいんですね少しでもね動画楽しいじゃねえかって思ってくれたらですねチャンネル登録なんてしていただきますと非常にありがたく思いますそしてですね「マ、ま、ハチャンネル」はこの動画だけではございません他にも皆様のためになる動画たくさんあげておりますのでそのチャンネル紹介動画が流れますからそれだけ見てくださいそして動画を閉じていただければと思います それではマダ、ま、チャンネル、これにて失礼いたしますさようならいやー気持ちよかったな